いつもだちちみもりもせいばつあんぎょうたいさみとりょ一だいいいしょくいつもだんせいかがしんしょうたらし 闇より剣放つ事件だ逃げ場はないぞどこを見てんだ肩書きは勇者にして剣者切られたくなければ今すぐ変だしてももう遅い俺のほうはや全身一体その効果がどう笑解でも前らの負け勝ち負けの日ゲームこのフィールドに残す残像何か聞こえてもそれは誕生時に必要となる盾一瞬が命取りこの盾背中に傷は作らない瞳に幻は映らない痛むきに求める解決 I guess! ガチとガチが ガ, ガチガチぶつかりヤのやイの押したり引いたりマジのやつは諦められない<ス>だから俺は諦めないこの手で償う己の真実お前らの好きにはさせない達成 ガチとガ チ, が ガ, チがガチぶつかりヤイのヤイの押したり引いたりマジのやつを諦められないだから俺は足をびだけダメの光マジとマジがバジバジマジ割りヤイのヤイの押したり引いたりだからここで諦められない全部全部全部全開現象激破